6代目です。この夏休みの時期は、毎年どういうわけか、戦争関連の映画だったり、ドキュメンタリーだったり、見てしまいます。今年も男たちのマトをはじめ、いろいろ見ました。戦争を美化するのはよくありませんが、中身はともかく、あの時代の男性、男気があるというか、 忠とというか気合といううかか気合今の時代とは違いますね本当にあそこまですごかったんでしょうか私たちの世代は祖父などからですねいろいろ戦争の話も聞いてる方も多いと思いますうちのじいちゃんもビルまで一斉射撃を受けた時自分だけが生き残ったとそしてまあ銃弾も太もものとこに太ももというかまあお尻に近かったですけど銃弾が残ってたり 今の時代では本当考えられない状況を体験してあります。だからこそ戦争は繰り返してはいけないと私は思います。まあ今の政治がどうとか私には言えませんけど戦争が起きない子供たちに戦争を体験させないような時代にしてあげたい。それは思います。もし戦争になった場合国のために万歳と死ねるか 私は無理です子供達家族のためならばわかりませんただしそのために戦地に赴いてどうとかはやっぱり今の時代考えきれないと思います目の前にもしそういう敵がいたならばそれは違いますけど戦争は起こさないでほしいですそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございました